グキング、プリンスのシングルで一番テンションが上がる曲ランキング。2位は、シンデレラガール。1位は、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2023年4月16日から2023年4月23日までの間、ネトラボ調査隊では、一番テンションが上がるキング、ン プリンスのシングル曲はというアンケートを実施していました。2018年に CD デビューを飾り、キラキラしたオードアイドルのイメージで人気の、キングプリンス。新曲を出すたびにヒットチャートを賑わせ、2023年4月に発表したグループ初のベストアルバム、ミスター5はミリオンヒットを記録しました。今回のアンケートでは計3263秒の投票をいただきました。たくさんのご投票。 ありがとうございます。早速、結果をチェックしてみましょう。第2位、シンデレラガール。第2位は、シンデレラガール。獲得票数は477票でした。2018年にリリースされた記念すべきデビューシングルです。メンバーの平野志陽さんが出演したドラマ、花のち晴れ場の男、ネクストシーズンの主題歌に起用されました。華やかなメロディーと、 スイートでロマンチックなフレーズが並ぶ歌詞が魅力的な情熱のラブソング。YouTube で公開されている MV では王子様のような衣装をまとって歌い踊るメンバーを見ることができます。デビューするにあたっては200曲ほどもある候補曲の中からメンバー自身がシンデレラガールを選んだという胸を熱くするエピソードも楽曲やコンサートなどの制作をメンバーの話し合いを経て行っていく。 キンプリならではのスタンスが現れていますよね。コメント欄には、このキラキラ感はどのグループにも出せない、テンション上がって思わず笑顔になってしまうのはシンデレラガールといった声が寄せられました。第1位、月読み、第1位は、月読みに決定。獲得票数は1406票、得票率は 43.1% という結果でした。2022年にリリースされた11枚目のシングルで、 メンバーの平野紫陽さんが主演したドラマ、クロサギの主題歌となっています。サビにかけて切れ味を増していくメロディーが、まさにテンションを上げますよね。YouTube で公開されている本楽曲の MV も必見。難易度の高いダンスをこなす5人の姿が格好良よく、再生回数は1億回を突破しています。コメント欄には、曲もダンスもとても格好良い、曲、詩、ダンス、ドラマの世界観。 どれをとっても最高の曲など、賞賛の声が寄せられました。ネトラボ調査隊。